はい、えー、疎通の課題を解決するワンセイクルセブン、セルブ山田裕樹です、えー、今回は理解ということについてちょっと話を共有していきたいと思います、えー、理解、まあ、何に対しても理解するところから始まりますよね、えー、このチャンネルでお伝えする内容も、えー、正しい理解とし正しい使い方これをマスターすれば誰もがその限界を超えることができるよというふうにお伝えしています また生きていく中での多くのつまずきというのも、だってこの理解のパートに原因があったりします。あの、どんなに素晴らしいコンテンツと出会ったとしても、例えばもう自分の知っている世界とつなげて理解をしてしまったりとか、あとは思い込みで理解をしてしまったり、そういうことをしてしまうと、あっという間にコンテンツの言っていることとずれてしまうと。 ということは、よくよく、ま、あることですね。はい。まあ、何気に、ま、理解、理解っていうふうに使うんですけども、まあ、理解って、えー、結構バカにできないんですね。はい。この脳みそ自体が、もう理解を通して、自分のデータバンクの中に情報をインプットして、蓄積をして、それを使って物事を理解しようとしたり、考えたりしようとするものなので、えー、理解、なかなか、えー、難しいものです。 しかも、えー、簡単にこれがずれてしまうんですねで。しかもそれに気づくことがなかなかできない。はいえー、今回は、えー、そんな理解について、えー、話をしていきたいと思います。では、えー、今回の流れからですね、お伝えします。まず最初に、えー、理解の結論をお伝えします。でえー、結論から、えー、そもそもなんでずれてしまうのかというところを一つ伝えたいと思います。 で、そこから理解について、えー、3つのポイントで今回お伝えします。で、最後にそれらを含めて個人を理解するっていうのはどういうことなのっていうところに、えー、話を落とし込んでいきたいと思います。はい。では、えー、まずは結論からですね。理解とは何なのか。はい。それは、えー 複数の観点による解析の関係というふうになってきます、えー、複数の観点の関係と言ったりもしますねはい、まあ、何でこれ複数の観点と言ってるのかっていうと、えー、現実の世界が相対の世界だからですね愛に対する対のある世界ということになります、えー、考えたり感情を動かしたりまた言葉を行動の世界これは全部相対の世界ですね また意味付けしたり、価値付けしたり、名前を付けて何かを理解しようとしたり、また概念っていうものが発生したりするのも、この相対の世界です。相対の世界って、別の言葉で言うと、相対する、つまり出会いのある世界なんですね。これすべて出会いの結果体なんですね。そう。で、何かしらの観点と何かしらの観点が相対する。 つまり出会っている世界っていうのが相対の世界だということになりますえ相対の反対は単一ですね単一の世界これは対のないという意味で、えー、絶対世界というふうに言われたりもしますね空、はい、とかタオとか、まあ、ワンネスロゴスって言われたりする世界です、まあ、全体共通今ここ無限の世界でもありますね、はいえー 理解とは複数の観点による解析の関係複数の観点の関係なんだということですでは次、えー、何でずれてしまうのかという話に行きたいと思います、えー、この話はもうすでに、えー、動画の方でお伝えしていますね。えー、脳の認識の癖と考え感情の関係を理解するという動画の中でお伝えしている 認識の構造がその答えにあたる部分ですね脳は、まあ、認識の癖を持っているんだということですね何かを認識しようとした時に必ず、まあ、癖パターンがあるんだよということでそれの特徴を見ていくとそういう点のみの認識しかどうやらしないようだでそういう点の認識ではそういう点のみの解析しかできない しかし全体のように解析をしてしまうというのがポイントとしてありましたね。で、これが海となって、えー、自分のデータバンクにアクセスをしちゃう。自分のデータバンクにアクセスをしながら目の前のものを理解しようとするし考えようとしてしまうんだ。で、常に自分の解析に解析を重ねていくんだということでしたね。この認識の癖と解析のサイクル。 このの認識の構造は人間共通ですそうで具体的な考えを走らせれば解析すればするほど錯覚をしちゃうけどもそれに気づくことができないんだっていう個人の癖が始まるよという話でしたはい<笑>まあこの仕組みに固定して解析をしていくとどうなるのかというとそうそういった点を全体だと 解析してしまう時点でもうずれがね生まれてしまっていますでその、えー、ずれた解析を前提として、まあ、解析に解析を重ねていっちゃうでまたその結果が過去のデータバンクの中に、えー、蓄積されてでまたそのデータバンクにある情報を、えー、使ってあ点に基物事を理解しようとしたり、まあ、解析しようとしてしまうまあとなればもう ずれるのは必然ですよね、はい、すまた、えー、ずれるのは個人の問題じゃなくてもう認識の構造自体がもうずれる仕組みを持っちゃっているんだっていうことですね。はいまあ、これをどう補うのかっていうのは、えー、先ほどの、ね、脳の認識の癖と考え感情の関係を理解するという動画の中で、まあ、お伝えしているので、まあ、ここではちょっと省きたいと思います。 はいえー、なぜずれるのかはこの認識の構造を持っているからだよということです、はい、では、えー、次理解について3つの話で、えー、深めていきたいと思いますね、えー、3つ最初にご紹介しましょう、えー、1つ目は、えー、主観的理解と客観的理解について話をしますで2つ目は、えー、数式を使って 理解3つ目は、まあ、人間の観点ですねこれを使ってちょっと深めてみたいと思います、はい、では1つ目、えー、主観的理解客観的理解についてお話ですね、はい、いきましょうまず主観と客観の違いこれ何でしょうか、はい、主観は、まあ、個人だけの世界個人のみの観点で 世界は主観ですねで客観は複数で共有することができるこの観点この世界は客観言われますねはい、まあ、認識の再現が可能になる世界がこの客観だということにもなってきますはい、まあ、ポイントなのはこの複数の人と 共有することができる認識の再現というところが一つ、まあ、ポイントですね。はい、でここで、えー、そもそも、えー、脳が何かを理解しようとするときに実は必要な構造がありますね。まあ、観点があります、えー。それを一つちょっと整理して、えー、次こちらの話に行きたいと思うんですけども、えー、人間はもう目の前にある 存在や現象に対してまず名前を付けて理解をしようとしますねこちらですね名前を付けて理解をしようとする、はい、でこの時に必要な観点っていうのはこの五感覚の脳ですねそう、まあ、これ認識の構造でもありますねはいであともう一つっていうのがこの過去のデータバンクつまり経験値 ですね、自分の知っている世界これが2つ目になりますこの、えー、2つの観点が出会った時に解析が始まるんですねでこのファットが生まれて考えが走っていくということになってきますそう脳は何かを理解しようとする時にこの五感覚のこれが1つ目五感覚の認識の構造というものが1つ目 あともう一つは、この経験値、過去のデータバンクという、最低この二つを、えー、使って物事を理解しようとしていくんだということですね。じゃあこれを踏まえて、えー、主観的理解と客観的理解はどんな風に整理できるのかというと、えー、主観的理解というのは自分の経験に基づいて理解をしようと。 すするものは主観的理解ですそうこの基づくっていうのは基準になるってことですね自分の過去のデータとか知っている世界を基準にして何かを理解しようとするのがこの主観的理解っていうことになってきますじゃあ、ね、客観的理解というのはどうなるかっていうとこれですね仕組み構造 メカニズム関係を使っていくことです、まあ、これは認識再現ができるかどうかというのがえ一番のポイントになりますそう認識再現っていうのはえ自分のこの認識している世界を相手の認識に再現ができることですねまた相手の認識していることを 自分の認識している世界に再現ができることっていうことを指しています。まあ、つまり客観的理解っていうのは、えー、複数の認識再現が可能なこの仕組み構造、えー、メカニズムや関係に基づいた認識、理解方式なんだということになってきます。はい。じゃあここで一つ目。 主観的理解と客観観的的理理解解のまとめですね主観的理解は自分の経験に基づくんだということです、はい、これは、えー、感覚的に理解する範囲はとても広くなりますねただ、えー、思い込みになりやすい傾向が多々あります、はい、客観的理解っていうのは、えー、仕組みや構造メカニズム関係に基づいて理解をするんだということですね これは認識の再現が可能になってくるんだよっていうことですね。はい。では、えー、1つ目終わりですね。じゃあ次2つ目いきたいと思います。2つ目は、数式を使って、えー、ちょっとね、深めてみたいと思います、えー。数式ってそもそも何なのって言ったら、この左辺と右辺、この関係で成り立つ構造。 このととを数式と呼んでますね左辺と右辺というこの複数の観点の関係を不等号で表したものこれが数式です、はい、実は数式っていうのは昔から使われてきた客観的理解象徴的なモデルのようなものですねじゃあ1たつ 2=3 これをちょっと具体的に使って見ていきたいと思います。はい。この左辺の1たす2。これはこれが一つの観点です。で、右辺の3。これはこれで一つの観点ということになります。この1たす2と3。この関係を示したものが1たす2イコール3ということです。左辺と右辺の複数の観点。 の関係を表していますね。はい。で、ここからなんですけど、えー、ちょっと頭を柔らかくして聞いてほしいんですが、いきますよ。えー、1たす2は、1たす2であって、3ではないんだ、ということ。はい。3は3であって1たす2ではないんだよ、ということなんです。そう。1たす2と3。 は、これね、全く別物ですよね。そう、別物なんですよ。別物です。そう。あくまで1たすには1たすものです。3は3なんです。この全く別物なのに、その関係を比較すると、等しいという関係で表現することができるんだ。これが、1たす2イコール3ということ。 ですねはいまあ、ちょっと、えー、分かりやすくするために言葉をプラスして表現してみましょうか、はい、動きをプラスしてみましょう1たす2という動 き, 動きです、ね、3という動きが同じ動きをしているんだだから1たす2イコール3なんだ、はい、例えば これをまた大きさで表現をしてみましょう、えー、1+21+2 というこの大きさは実はその3という大きさと同じ関係にあるよだから 1+2=3 と理解することができるんだ、はい、また方向性もそうですね、えー、例えば 1+2 2は3という方向性あ間違えた1たす2という方向性とこの3という方向性が、えー、実は同じなんだということで1たす 2=3 というふうに表現することができます、はい、あでは、えー、ここからですねもうちょっと関係というポイントに絞って ちょっとと深めていいいきたいと思います、はいえー、1プラス 2=3 というのは1プラス2を使って3を理解しようとしていることなんだ。また同時に同時に3を使って 1+2 を理解しようとしていることなんだ。 ということなんです。そう。つまり、この二つの観点をそれぞれ、それぞれ見ているではないんですよ。そう。それぞれ見ているのではなくて、関係を見ているんだというところがすごく大きなポイントなんですね。この関係を見ることで、この二つの観点を同時に理解、 しあうことができる。これが1たす2イコール3ということになります、はい。で、これをちょっといじると、こんな風にもなりますね。1プラス2と3と2分の6。この全く別の観点を比較したときに、どうやらこれは全部同じ関係で表現することができる。これも3つの 観点の関係を使ってそれぞれを理解することになってきます。はい。まあちなみにこの関係というのは、えー、仕組みや構造メカニズムを置き換えることもできる言葉ですね。はい。では二つ目のまとめです、えー。理解とは複数の関係を見ること。を通してまあ相互に 理, 理解し合うことができるんだというのが この二つ目のポイントに入ってきます。はい。では、え三、ー、つ目のポイントに行きましょう。三つ目はですね、ちょっとエピソードを使って話をしてみたいと思います。はい。まあ、人間の観点を使っていくのがですね、三つ目ですね。はい。じゃあ、えー、エピソード。まずは、男性人がですね、男性人が 愛について、こう、理解を深めようと、語り合ってたんですね。そして、そこで、支え合うこと、ね、切磋琢磨すること、で生きがいを持つこと、っていうのが、えー、どうやら愛として、まあ、こんな感じでまとめられるんじゃないか、というふうになってきた。で、さらに、ここからまとめようとしているという状態ですで。その状態のところに、 仲の良い女性たちが通りかかって男性人が愛とは何かについて理解を深めようとしているんだということを知りますそしてこの女性たちもそれにね加わっていくんですねはいで女性たちが考えた愛というのはまあ重要だったり心と心の交流だったり真実というものの だだんんここから男性同士で話をしていた愛と女性同士で話をしていた愛この共通する部分を見つけるでまとめていこうとする議論をここから始めていきますでまとまったものができました それが、そう。心を思う心だ。愛とは心を思う心だ。ということに、まあ、落ち着いた。という話ですね。エピソードはここまでです。はい。えー、ここで、見ていきたいのが、この男性だけで愛を決定した場合、その愛の理解というのは、男性にとって 愛を理解したものとということになってきますね。そうなのでここについての愛というのは男性の観点において理解できる愛ということになってきますそう女性の観点はここに含まれてないですねということは女性の観点においてはこれを愛として理解することはできないつまり認識再現ができないということに なってくるんですここから、えー、見えることがですね、含まれる観点によって再現できる理解の範囲が決まってくるんだよということなんですつまりどんな観点を選択するのかによって認識再現できる世界が決まってくるんだということになりますそうここは 男性の観点と女性のの観観点点とと女両方とも入っていますねなので両方ともの観点からこれを再現することができますそうだけど男性の観点のみの世界だとここに女性の観点は含まれていないので女性からは認識の再現つまりこれを愛として理解することができなくなってくるんだという話です はいまあ、ただしですねこの観点が多ければいいのかっていったらそうでもないんですね観点が多くなればなるほど、まあ、本質的にはなりますが抽象的にもなってきます、はい、これそれを表したものがこれですね、はいまあ、観点が少ない観点が多いで観点が多くなればなるほど、えー、本質的にはなるけど抽象的にもなるんだ まあ、その結果再現できる範囲は、まあ、広くはなりますよということなんですだけどじゃあ逆に観点が少ないとどうなるかというと現実的でまあ具体的な、えー、再現可能な範囲ということになってくるだけれども、えー、再現できる範囲というのは、えー、とても限定的になるんだという、えー、関係になってきます まあ、つまり、どんな観点を使うのかによって、理解の着地点が変わってくるよということですね。そう。なので、どんな着地点を目指すのかによって、どんな観点を用いるのかを調整する必要があるよということです。はい。え三、ー、つ目のポイントのまとめこれですね。えー、理解というのは、どんな観点を加えるのかによって、 認識再現できる範囲理解の範囲が変わるんだということはいこれが3つ目のポイントですねじゃあ理解についての3つのポイントをここでちょっと、えー、まとめておきましょうはい、まあ、理解とはですね1つ目は、まあ、主観的理解と客観的理解があるんだということでした はい、主観的理解は、えー、経験に基づく理解だ。で客観的理解は仕組みや構造、えー、メカニズムや関係に基づく理解のことを指していますよ。2、はい、つ目は、まあ、数式を使いました ね, ね。複数の観点の関係を見るだよということですね。でこの複数の観点の関係を見ていくことで まあ、相互に理解し合うことができるようになってくるんだという話です。で、三つ目。はい。これは、どんな観点を加えるのかによって、えー、認識できる、認識再現できる、まあ、理解できる、えー、範囲が変わってくるんだよということですね。はい。まあ、ここで一番、まあ、メインのポイントっていうのは、これですね。 のの関係を見るさらにこの関係を見るというのがとても大きなポイントです、はい、関係っていうのは別の言葉で言うと、まあ、仕組みや構造メカニズムというふうに置き換えることもできますね、はい、でどんな、えー、観点を加えるのかつまりどんな仕組みどんな構造どんなメカニズムを観点として加えるのかによって 認識再現できる、つまり理解できる範囲が決定されるんだということです。そう。なので関係を見るということがとても重要なポイントなんだということですね。はい。では、えー、最後に、これを踏まえて、えー、個人を理解するということに、えー、落とし込んでいきたいと思います。はい。えー、まずじゃあ、 個人を理解すると言ったときにどうでしょうここが必要ですね。複数の観点。つまり、えー、一つ目は個人の、まあ、癖ですね。えー、考え感情、言葉行動というのが一つの観点になります。それを使う。じゃあもう一つ、どんな観点を使っていくのかという話ですね。まず、主観的な 観点。これが一つあります。で、客観的なパート。これは実はね、二つあるんですね。はい。大きく分けると、その三つに、えー、分かれる、分けることができます。はい。じゃあ、えー、まずは、主観的な理解というところから、ちょっと見ていきましょうか。はい。個人の癖、考え感情、言葉行動に何を どんな観点を加えるのかとということですね、えー、まず主観的な理解となると、えーまあ、例えば友達に相談したりとかするのはこれになりやすいですね、えー、その友達の常識とか経験に基づいた観点を使っていくことになります、まあ、つまり主観的に個人を理解しようとすることになりますねこれは まあ参考にはなりますが、個人を明確に理解するっていうことは、まあちょっとね、なりにくい傾向があったりしすね。じゃあ、えー、客観的な、えー、理解のを見ていきたいと思いますね。はい。これは、えー、まず一つ目。それは、体系化されたコンテンツを使うことが、まあ、客観的理解の場合はほとんどなんですが、えー、一般的なコンテンツというのも、 すすごく数多くありますね心理学とか先生術とかカウンセリングコーチングセラピーもう多したよですね、はい、ここで、ね、よく使われるのがこの統計データというものなんですねそう、えー、ある生年月日に生まれた人はこんな傾向にあるよとかあと子どもの頃にこんな経験があると、えー、こんな考え感情になりやすいんだよ あと、親との関係とか、まあ、男性だったらとか、女性だったらこうとか、まあ、どんな教育を受けてきたのか、どんな時代に生まれてきたのか、どんな家庭の状況に育ってきたのかとか、いろいろありますね。はい、これは、えー、その個人が生まれてからの違いに着目して整理したコンテンツといいます。持、ま、つ、あ、と別の表現をすると、 74億人をキャラクターでこう分類しますね。で、分類してその分類に基づいて整理をかけていくやり方ですね。で、どんな分類をするのかというのはコンテンツによって変わってきます。で、これ別のことを、別の表現をすると、まあ、コンテンツが持っている違いによって個人というこの違いを、えー 理解しようととすることになるんだっていうことです、ねはい、<笑>えじゃでまあ疎通の課題を解決するワンサイクル7ではえどうなっていくのかっていうとえ個人を理解するときに74億人共通の仕組みである認識の構造をですね認識の構造を使って理解をしていこうと。 この認識の構造で見るっていうことはどういうことかっていうと、人による違いがないんだとい う, うことを意味してるんです。はい。まあ男女の違い、大人子供の違い、ね、時代とか、まあ、生まれてきた土地とか、まあ文化とか歴史とか思想とか、もうそういう違いが全くないことを意味してるのがこの認識の構造なんです。これは違いのない 客観的理解によっての個人というこの違いを理解しようということになります。はい。で、まあ実は、どのコンテンツを選択するのかによって、この個人を理解する着地点というのは決まってくるんだということも見えてきますね。まあ例えば一般的なコンテンツだと、 前世とか先祖とかを扱うコンテンツこの場合は、まあ、何かねやり残したことを達成するために今その悩みを持っていますねとかになったりしますそこで、えー、より感謝をしましょうとかよりお祈りしましょうとかお墓参りしましょうとかいうふうな方向に、えー、解決の方向性をまとめようとしていったりしがちですねまた まあ、星だったりとか、えー、星の動きや生年月日を扱うコンテンツだったら、えー、その生まれの人はこんなキャラクターでこんな傾向を持っているんだ。だから、えー、そういう悩 み, 悩みを持ちやすいよね、と。そして、まあ、近いうちにこんなね、タイミングが来るから、そこでこんなことするよ、こんなことするといいよ、とか、あんなことをするといいよ、というふうに、 まあ、なったりしますね、はい、あと、まあ、幼少期の経験とか、あとは過去の、えー、経験とかを扱うコンテンツだったら、えー、その時に受けた、まあ、刺激が原因となって、で、今のその悩みが生まれていますね、というふうになったりします。で、えー、これはね、感情を解放しましょうとか、あと自分の考えをちゃんと整理しましょうとか、 自分の住んでるその空間をスッキリさせてありのままの自分に戻りましょうとか、まあ、そんな風になったりしますねはい、まあ、統計データを使っている一般的なコンテンツの場合だと、まあ、結局最終的にきつつところは因果関係にまだつかまれている状態だったりとかあと今の自分のままでいいんだという風なところで、えー、着地点 まあ、こんな風に、どのコンテンツを使うのかによって、個人を理解する着地点が決定されてしまうんだということなんです。これは、どんな観点を取り入れるのかで、個人を理解する範囲がまあ変わってくるよということと同じですね。はい、これはかって使わないと、コンテンツにね振り回されてしまうということになりがちです。なので、注意が必要ですね。はい じゃあ、えー、疎通の課題を解決するコンテンツでは、えー、どうなのかというと、まあ、先ほどもお伝えしましたが人間共通のこの認識の構造を使って個人を理解しようというふうにしていきます。これは、まあ、人による違いのない差のない、まあ、その均一なところから、えー、違いを見ていくっていうことによって、まあ、この違いが どんな風に生まれてきたのか。で、なぜ、えー、その違いを生み出しているのかということを見ていくことになります。でこの場合の着地点は、まあ、本人の、えー、心の動きや意思と、この解析、考え感情とのギャップですね。これを明確にまずしていくことになりますね。で、このギャップが個人の課題であり、えー、現在地だということになってきます。 で、まあ、そこからその認識の構造、ここに観点固定しているからだと。なので、この固定を超えていくという方向に進んでいくことになります。はい、違いのないところから違いを見て整理をしていくというのが、えー、この疎通の課題を解決するワンサイクルセブンの、えー、個人の理解の仕方ということになります。 はいじゃあ、えー、最後まとめてみましょうかはい個人を理解するというのはどういうことかっていうと、えー、個人の癖ともう一つの観点を使って整理をするっていうことになるん だ, だそこで主観的な理解を使うのか、まあ、客観的な理解を使うのかということでまず大きく変わってきますよ 主観的理解では、えー、客観的理解の、えー、明確さには欠けてしまうことはあるけれども、まあ十分参考にはなるよということですね。で、客観的な理解では、まあ、どんなコンテンツを使うのかによって理解の弱視点は変わってくるよで。一般的なコンテンツは、えー、コンテンツの持っている違いによって個人、 という違いいを理解ししようとしているんだっていうことですね。えー、卒業の課題を解決しまする r x m では、この認識の構造を使う、まあ、違いのない均一なところから、この違いを理解しようとしていくんだ、ということです。はい。じゃあ、えー、最後に、理解とはというところも、もう一度、振り返って終わりにしたいと思います。 理解とは主観的理解と客観的理解があるよと。主観的理解は経験に基づく理解だよ。客観的理解は仕組みや構造、メカニズム、関係に基づく理解だよということですね。で、二つ目は複数の観点関係を見ていくものなんだよと。それによって、相互に理解し合うものだということです。で、最後は どんな観点を加えるのかによって認識再現できる、つまり理解できる範囲が変わってくるんだということでした。はい。では、えー、今回はですね、理解についてちょっと話を共有していきました。ここまでというふうにしたいと思います。まあ、ぜひ日常で理解と、えー、する、理解が必要な場面、または相手をね、 理解させていく場面、まあ、いろいろとあると思います。まあ、そんな時にこれを一度ね、使ってみて、で、気づけること、発見できることはないかなというふうに、ぜひ観察してみてください。はい。では、えー、ありがとうございました。